山田小学校は、明治7年に山田学校、今町学校として創立され、山田尋常高等小学校、山田国民学校など名称を変えながら、昭和22年に現在の山田小学校となり、144年の歴史の中で、これまで4052人の卒業生を輩出してきました。 昭和30年代には400名以上の児童が通っていましたが時代とともに少子化が進み平成29年度は全学年が複式学級となりました子どもたちの教育環境を整えるため内野牧小学校との専攻統合を決断平成30年度でその歴史に幕を下ろします WebTV アソでは山田小学校最後の一年に密着しました4月10日うららかな春の日山田小学校最後の入学式が行われました新入生は6名希望に胸を膨らませ少し緊張した表情で式に臨みました 新一年生の皆さん、入学おめでとうございます。明日から学校での勉強が始まりますか。みんなで楽しくやっていきましょう。悪天候のため、一日延期で開催された運動会。 全児童で踊ったよさこいソランおよそ1ヶ月の練習の成果を見せてくれまし た, ありがととた10月10日学校近くの田んぼでう 稲刈りが行われました6月に田植えをしたもち米は草刈りや消毒など保護者の協力により豊かに実りました山田小学校では毎年米作りに取り組んでいて上級生は慣れた手つきで次々と刈り取り1年生には上級生が優しく教えながら収穫の秋を楽しんでいました ラの虎米はおよそ400年の歴史を持ち豊作だった翌年のお正月に限り奉納されていたそうで山田小学校では平成17年から総合的な学習の時間に取り組んできましたこれをきっかけに翌平成18年には地域で保存会が発足。現在では 子供たちへの指導も行っています今年度は全校児童に教職員も加わり練習に励みました10月27日の学習発表会で保護者や地域の人たちにお披露目 子供たちの熱演に温かい拍手が送られました学習発表会の後みんなで刈り取ったもち米で餅つきが行われました自分たちで田植え収穫しそして突き上げたお餅は格別のおいしさです 11月6日の放課後いつもなら1年生から3年生まで参加する放課後子ども教室に4年生から6年生もやってきました平行の年だからみんなで遊んで思い出を作ろうと説明されましたが本当の目的は なんとクマモンが遊びに来てくれましたししま大好きなクマモンと一緒に遊んだ忘れられない放課後子ども教室となりました年が明けた1月6日毎年恒例のどんどやが行われました 10年以上前から山田地域の公民館事業として続くどんどやいよいよ並行間近となり小学校に最後に飾られたしめ縄もやぐらに入れられました餅つきやたこ揚げなどもあり多くの児童が参加どんどやの火を囲みながら豚汁などで体を温め一年の無病息災を祈りました 2月16日卒業生や地域の人たちそして歴代の先生方を招いて閉校記念式典が開かれました式典にはおよそ400名が参加し思い出の詰まった山田小学校との別れを惜しんでいました20代から90代までのさまざまな年代の卒業生の思い出話やまた「オクラの虎舞」は大は。 地域の保存会も協力し、平行式に花を添えました。長年愛され、歌い継がれてきた山田昌幸家。 には、最後の卒業生が山田小学校を巣立ち、そして在校生は4月から内野牧小学校に通います。開校以来144年地域に支えられ、4052人もの卒業生を送り出してきた。山田小学校、その歴史に間もなく幕が下ろされます。 しかしたくさんの笑顔と優しさに包まれたかけがえのない思い出はこれからも私たちの胸で輝き続けます。